はい、皆さん、こんにちは、えー。ライフサイエンス統合データベースセンターの中里です。えー、今日は NGS の話をします。えー、っと、NGS の解析、まあ、今日はあのデータベースの検索ですけれども、解析をしっかりやろうとすると、えー、プログラミングの知識が い, いるので、えー、なんか黒い画面を立ち上げて、まあ、コマンドって言うんですけど、 いわゆる呪文ですね。打たなきゃいけなくて、なかなかハードルが<笑>高いっていうような、えー、話もあのちらほら聞くんですけどあの、私も昔は遺伝子の実験をしていて、えーまあ、いわゆるウェットですね、をやっていて、えー、私の場合は実験に挫折をして、一、えー、回就職をしてるんですけど、えー、とその時に、えー、覚えました、えーまあ。言いたいことはですね、あのこんな私でも ちゃんとプログラミングを覚えて、今ここでしゃべれるようになってたりするので、まあ、皆さんあの、気軽にというか、まあ、とりあえず始めてみるというところからやっていただければと思います。で、今日はですね、まあ、NGS のデータの検索なんですけど、まず資料ですが、えー、とここですね、バイオサイエンス DBC.jp のうンぬンかんぬのこの AJAX83 という、まあ、ここからた<笑>どって、えー、と今日の PDF は、 えー、取ることができます今日は簡単なところからスタートしようと思うんですけども、えーとまあえー、とまず NGS とはということで、えー、NGS はまあ日本語で言うと次世代シーケンサーとか、えー、新型シーケンサーの略です。で、えー、英語だとニュージェネレーションシーケンシングとかネクストジェネレーションシーケンシングとかあいうのの頭を取って、えー、NGS というふうに、えー、言っています。でもうこの NGS 出てきて10年ぐらい経ってですね、えー、最近はなんかほかに。 えー、もう次世代とか新型じゃないだろうっていうふうに、まあ、私もこの NGS 界隈で論文書いたりするとあの言われたりするんですけど、まあ、ちょっと仕方なくて、えーまあ、なんかこの半分雑談なんですけど、えー、私っと私昆虫採集趣味なんですけど、えー、と新しい昆虫採集案内っていう本があるんですよでこれ私が生まれる前に出版されてるんですけどでもこれより新しい本って出てないので えー、これが一番新しい新しい昆虫最小案内なんですよで。もうちょっと分かりやすい例で言う と,、えー、と新大阪っていう駅があって、まあ、当然あの大阪っていう駅もあるんですけど、えー、新幹線できるというので新大阪っていう駅が1264年に、えー、できたんですよ。えーまあ、たまたまこの今2007年の写真が載ってますけど、えー、2007年現在も新大阪だし 新大阪より新しい大阪はないので、第二新大阪とか第三新大阪とかなくて、ずっといつまでも新大阪なんですよ。それと同じでですね、次世代シーケンサーとか新型シーケンサーも今でもまあ、次世代とか新型って、えー、言ってるんですけど、えーまあ、論文とかで書くときは、最初にその NGS は何ぞやっていうのを書かないといけないので、例えば NEXT GENERATION シ, シーケンシング、えー、NGS で、えー まあ例えば、まあオルソーの本とか書いて、でマッシブリパラレル DNA シーケンシングで、その後そのあマッシブリパラレル DNA シーケンシングで、オルソー、ネクストジェネレーションシーケンシング、NGS でもあとは全部 NGS で通すとか、ハイスループット DNA シーケンシングとか書いて、でまあ略語としては NGS を使いますねと言って、<笑>その後まあ NGS で通すみたいな、えー、感じの書き方をしています。 まあ、このハイスループットもマッシブリーパラレルもなんかニューとかネクストと同じぐらいなんかどの、なんていうんですかね、その程度の問題だと思うんですけどまあなんかマッシブリーパラレルとかハイスループットって書くと許してくれるので今はそういうふうに、えー、私の場合は、ねまあ、書いています。まあその次世代とか新型っていうお話をしたんですけど何が次世代かって言いますとですね、えー、ここにあの DNA 配列を読み取る、まあ、シーケンサーです、ね、の、えー、と3つの方針が、えー、書かれていて、えーまあ、私が学生してたとき、まあ、2000年ぐらいですか、は、えーと、私も遺伝子クローニングの部屋だったので、盛んにシ ー, ケンスシーケンサーにかけてたんですけど、この電気営動式っていうあの2枚のガラス板で、えーとまあ、寒天ですね、挟んで、あがを挟んで、で DNA をこうアプライして、ね、2000ボルトぐらい電気をかけて、 で、こういう、ラダーですね。えー、こういう、なんか、黒いのが出るので、まあ、この場合だったら下から、えっ、ー、と、下から読んでいくので、C, G, A, G, A, T, A, T, A, T, -A -T っていう感じで、まあ、読み取っていくっていう、えー、と電気移動式っていうのを、まあ、用いていました。で、えっ、ー、と、これが、まあ、だいたい1レーンっ750ベースぐらい読めて、で、全部で48レーンの ATGC4 つあるから読んで終わって、だいたい一度に9000ベースぐらい、まあ、決定できたわけですね。で、えっ、ー、と、2000年ぐらいというと、マウスとか人のゲノムもちょうど読まれるときで、それはキャピラリ式っていうまた別の方式なんですけど、このガラス管があってですね、同じようにその DNA をそこで流して、やっぱりレーザーを当てて、この波形で読み取るという方式ですけれども、 これは1回500ベースぐらいで、だいたい96例あるので、1実験で48キロベースぐらい読めるというような方式になっています。で、えっ、ー、とで、3番目が、まあ、NGS で、えっ、ー、と、NGS って一言で言っても、世代がいくつかあって、えーまあ、やり方がいくつかあるんですけれども、まあ、一般的な、えー、とイメージで言うと、えーまあ、こういう感じのと絵が描いてあって、 えっと、まず、ガラスの板があって、そこに DNA が植わっています。で、1塩期ずつ反応させて、伸ばして、まあ、伸ばして、ね、その、反応させて、まあ、その、相互差ですかをまあ増やしていくと思ってください。で、1塩期、えー、反応が進むごとに、まあ、なんか、ついた塩期に従って、まあ、なんか、光り方が変わると思えばよくて、で、それを1塩期伸ばすごとに、1枚ずつ写真をパシャッ パシャッ、パシャッと取ってるっていうようなイメージです。でそうすると、一つの点を見ていると、t の光り方したなとか、g の光り方したなとか、c の光り方をしたなっていうのがわかるので、一、えー、つの点を見ると、その t,g,ct っていうふうに、えー、延期の配列が読み取れるようになっています。でそういうふうに植わっているのが、例えば300万とか、まあ、この場合だと2500万の例ですか、えー、と書かれているので、えー そのあたりが並列と呼ばれているゆえんで、まあ、全体で言うと、まあ、2×300 ベースの並列度が2500万で、大体一度に15ギガっていう、えーと、いつもこれ、どのくらいの、えー、比率か忘れるんですけど、まあ、かなり、えー、多く読み取れるということで、まあ、そのあたりが、えー、と次世代というふうに、えー、呼ばれるゆえになっています。 えー、と NGS というのは、えー、遺伝子、まあ、DNA 配列、ね、を読み取るう、まあ、機械の名前なので、うどういう目的で、えー、NGS を書けるかっていう、まあ、いくつか目的が、えー、あったりします。えー、と端的にはゲノムを読むとか、えー、遺伝子発現を調べるとか、スニップ解析をしたいとか、あとはまあ土壌とか水の。 サンプルからメタゲノム解析をしたいとか、いろいろ目的がありますで。目的によって必要な延期数っていうのが、まあ、違います。まあ、例えばそのメタゲノムとかだったら、まあ、中が微生物なので、えーまあ、微生物はゲノムサイズ小さいですから、少しのそう延期数で済むっていうふうに思っていただければよくて、でゲノムを決めたいときは、 まあ、例えば人だったら3ギガぐらいあるので、3ギガ分のさらにその、えっ、ー、と、一度だけじゃなくて何度も読む。読んで、えっ、ー、と、エラーとか、えっ、ー、と、飛んで繋がってないところをこカバーしないといけないので、えー、かなり、えー、と増えて、まあ、この場合だったら、えっ、ー、と、自動ゲノムのリシーケンスがはだったら90から150ギガとか、えー、発現解析の r n s クだったら5ギガとか、えーまあ、微生物のゲノムを決めたい 場合はまあ150メガ、えー、ベースぐらい必要ですとか、そういうものが、えーま、これちょっと昔の本なんですけど、ま、こういう表がありましてま、目的によって必要な延期数、ま、リード数です、ね、が違いますよというような理、えー、になっていますで。また目的によってですね、えーと、使う機械ですね、シーケンサー も, も違っていて、 えー、これ横がリード長ですね。えっ、ー、と、一つの DNA さの長さがどのくらい長いか。で、えっ、ー、と、縦の方がリード数、並列度ですね。えー、になってるんですけど、えー、まあ、例えばその微生物とか決めたい場合はマイセクトが良くて、リード数も短めでいいし、あえー、とリードの長さも短めでいいし、その並列度も少なくていいですよと。で、えー、まあ、同じイルミナーでも、 ハイセックとか、まあ、今ノバセックっていう機械がありますけど、こういうものは、えー、とリード中はまあ短めで、例えば300ベースぐらいとか100ベース、300ベースとかですけれども、この並列度が、えー、高くて、えー、数百万、数千万かな、くらいの並列度でもって、えーまあ、データを取るっていうふうになっています。でえー、と そうするとですね、あの繰り返し配列とかがあって、イルミナーだとー、その繰り返しが多すぎて、のイルミナーの長さだとカバーできないっていう場合があるので、えー、パックバイオとか、えー、とあとオックスフォードナノプは、まあ見ないようですね、が、みたいなこういう長さの長いもの、えー、例えばえっ、ー、と、前のパックバイオだと8000ベースぐらいですけど、えー、まあ一桁ぐらい長さが長い、えー、DNA 差が、えー、取れる。 ような機会も出てきて、えーまあ、その場合は、この並列度が低いわけですけど、えーまあ、例えば、このイルミナのーデータでリード数を稼いで、並列度を稼いで、えー、でイルミナとかでカバーできないところは、パ、えーまあ、ックバイオの長いところで埋めるとか、まあ、逆にそのパックで長々読んだところを、えー、とイルミナでエラーを補正するとか、そういう組み合わせた、えー、と使い方も最近はなされるように。 なっています、えー、NDS のデータって、まあ、その出てきたデータをジグソーパズルして、それをまあつなぎ合わせて、えーまあ、その後の解析に持っていくので、えーまあ、こっちはピースが小さいくって、ピース数が多いということですねで、こっちはピースが大きくて、ピース数が少ないというような、まあ、データのイメージになっております。 で、Q はまあデータベースなので、データベースの話をしないといけないわけですけれども<笑>、えっと、生命科学系のデータベースというと、もう二大挙動があって、ブラストっていうのとパブメドっていうのがあります。この中、右下の青く書かれているのがブラストですね。この左側の、えっ、ー、と、ものが、ね、パブメドになりますけれども、えっ、ー、と、ものは何かっていうと、 その延期配列をですね、研究者が、まあ私もやってました、学生時代やってましたけど、えー、クローニングってやって、まあ遺伝子配列を決定して、それを NCBI とか、えっ、ー、と、日本だと DDBJ っていうところが、三島の遺伝券の中にありますけど、えー、そこに登録をしますで。その登録された延期を検索するっていうシステムがブラストっていうものになります。で、同様に、えー、まあなんか論文を書きました。 で論文を書くと、まあ、これは、あの、雑誌社の出版社とかがやってくれるんですけど、NCBI の方に登録されて、メドラインっていうデータベースに入ります。で、それを検索するのが、パブメドっていう検索エンジンになります。えっ、ー、と、なので、延期配列を検索するのがブラストで、論文を検索するのがパブメドっていうシステムですね。で、同様に、NGS で実験をします。で、実験をしたらば、 えっ、ー、と、それをデータベースとしてま登録をします。します。えっ、ー、と、で、それをまあ検索するシステムもあります。で今日はこの辺の話がです、えーとどう、どういうのがあるのかっていうところをちょっとお話ししたいんですけど、えーと、今もここに書かれてますけど、NGS をおー登録するデータベースの名前は SRA って言います。Sequence Read Archive で SRA です。 でえー、ちょっと昔からこの辺をやってる方は、ですねこの、まあ、同じ SRA っていうものだったんですけど、えー、もこの展開系っていうんですか、違って、ショートリードアーカイブの略で SRA だって、えー、思ってる方は、ちょっと若干昔の方ですのです、ねえー、先ほど言ったように、パックバイオみたいな長いリードが入るようになったので、もうショートじゃないだろうということで、えー、この S だけ残して、シーケンスリードアーカイブの略で SRA っていうふうに。 なっていますで、えっ、ー、と、で、このデータベースが SRA で、で検索するところが、まあ、そのサーチの部分があるんですけれども、えー、3つあります。3つありますっていうのは、えっ、ー、と、普通のその、ジェンバークですか、あのこっちで言うと<笑>、 演技配列ですね。演技配列の登録も今、ジェンバンク、エンブル、DDBJ って書いてありますけど、えっ、ー、と、世界的なそのセンターって言うんですかね。3箇所でデータを集めていて、アメリカの NCBI っていうところと、ヨーロッパの EBI と、あと日本の遺伝源の中の DDBJ っていうところが演技配列などを集めています。で、これの、あの、まあ、集合体というか、えっ、ー、と、組織を INSDC って言うんですけど、 ええー、と、と、まあ、りあえず、例えば NCBI に登録されたものをが、まあ、ここで交換し合っているので、NCBI に登録されたものも DDBJ で検索できたり、逆にまあ、僕らは日本にいるので、えー、DDBJ に登録したものが、まあ、例えば NCBI とかヨーロッパの EBI で検索できるっていうような仕組みになっています。なので、えっ、ー、と、まあ、僕らは、その、こういうライフサイエンス系のいわゆるシーケンスのデータを なんか検索したりするときは、NCBI にお世話になって、つい NCBI に行きがちなのですが、えー、と同様のデータベースは NCBI 以外にヨーロッパの EBI も DDBJ、日本の DDBJ にもあって、えー、まあ、それぞれの一長一短をこれからちょっと述べたいと思います。ちなみに私が所属をしているのはこの DBC レスというところで、この DDBJ と親組織の情報システム研究機構ってロイスっというところは一緒なんですけれども、 この DDBJ はデータを集めるのが仕事で、えー、僕らはそれを使ってもらうっていうのが仕事なので、えーまあ、例えば検索エンジンを作るお手伝いをしたりとか、き、まあ、今日このように使ってもらう講習会などを開いて、えーまあ、こういうデータの普及とか活用のところをやっているという感じになっています。 今、その NGS のデータがどのくらい登録されてるのかっていうと、NCBI のところに、ここのアドレスに行くと飛べるんですけど、こういうふうになってまして、全体で言うと、この40、44ペタかなえだから 4.4K ベース、K っていうのは超の上ですよね。うん まあ、このくらいの、なんかこう、数字がたくさん並んだ、え、部分、の、えっと、ま、これは延期数ですけども、えっと、登録がされています。で、今これ上にトータルと書いてあって、下にオープンアクセスっていうふうにえ書いてあります。これ何が違うかっていうと、人の、え先にこっちもしてもいいかな。コントロールドアクセスといって、ま、個人を特定される可能性のある、 個人を特定される可能性のある遺伝学的なデータと表現形 情, 経営情報を保存しというのがあるんですけども、えっと、そういうコントロールドアクセスのところを抜いたものが下のオープンアクセスで、えっと、誰でも、まあだ、誰かに断りを入れることなく、うん、自由にダウンロードできて、えー、解析もできるというのがこのオープンアクセスの部分ですけれども。 えー、それでも、えっ、ー、と、1 7 k スかな。えっ、ー、と、17ベタベースっていう、えっ、ー、と 11?、11234。これで、ここで15桁ですね。17桁分の数字があるくらいの、まあ、かなりの延期数があるっていうことが、えー、分かっています。<笑>えーまあ、登録があって、まあ、僕らはこれを自由に使えるわけですね。 で、えっ、ー、と、こういう講習会があるたびに、このグラフをまたここの NCBA から取り直して、えー、アップデートしてるんですけど、えっ、ー、と、数ヶ月でこう1ペタバイトぐらい、だからここの、ここの上から2番目の数字が変わるぐらいガンガン伸びていて、これよく見ると、のこっちが縦軸の方が対数になっていて、もうだんだんなだら か, なだらかになっているように見えるんですけど、ここ対数なので、どんどんどん桁が 増えているという感じです。で、えっ、ー、と、この逆にコントロールアクセスの方はどうなっているのかというと、えっ、ー、と、日本だと JGA、ジャパニーズジェノタイプ・フェノタイプ・アーカイブっていう、うん、仕組みは一緒なんだけれども、えっ、ー、と、利用に関して申請のいるっていうようなデータベースができていて、えっ、ー、と、データ自体はこの DDBJ で 蓄積されているのですけれどもこの、えーと、利用許諾のあたりとか、あと登録のところは、えー、と今日の講習会の主催でもある JST の、えー、NBDC というところで、えー、受け付けていて、この NBDC 人データベースというところで、えーまあ、どんなのがあるのかとか、えー、登録はこちらとか、そういうところが、えー、書かれているようになっています。 というのが、まあ、データベースの概略で、で実際にその検索するあたりっていうのを、まあ、見ていきたいのですけれども、えー、とちょっといろいろ戻りますが、<笑>先ほどお示ししたように、えー、NDS のー検索エンジンは3カ所あります。NCBI のやつ と,、えー、と ABI のもの と,、えー、と DDBJ のものが3つあります。でとりあえず、 インターフェースだけをお見せすると、えっ、ー、と、これが NCBI の、えっ、ー、と、もので、また、ああ、うんまあ、これで先にし示してしまうと、ここに、まあなんかタイトルとかが書いてあって、で、まあどんなシーケンサー使ったとか、この場合だと、イルミナーゲノムアナラジア2っていうのを使ってますとか、えー、とあと、どんなサンプルを使ったとか、そういうのが、まあいろいろ書かれていて、まあこれを読んで、どういう実験をしたのかなっていうのが、見られるようになっているわけですね。 えっ、ー、と、またここに戻ってきますけど、とりあえず先に進むと、えっ、ー、と、EBI のこのインターフェースはこんな感じになっていて、ええー、まあなんかこういういろんな紐づいているデータが表の形式で見られるようになっています。で、同様に d d b i の方はまあこんな感じになっていて、まあ、同じようにそのデータの中身とかがこう書かれていて、で、ここに ダウンロードするリンクがあるっていうような格好になっています。で、ちょっと飛ばすんですけれども、えっと、NGS のデータを検索するためには、NGS のデータがどのように、えー、保存されているのかっていうのを知らないといけません。えーとそれまあ 今、ここでデータ構造、まあ、概略版として、ちょっとこれ昔の図なんですけど、えー、載っけてあります、えー。NGS のデータそのものっていうのは、シーケンサーが出力したリード、まあえー、と延期配列とか、まあ、あとこ の, この後で出てくるすね、そのクオリティとかついたデータなんですけど、ファストキュー、FASTQ、形式のとかのデータが、えーとまあ、測れる、出力されるわけですけれども、 それに加えて、えっ、ー、と、メタデータとして実験情報が、えっ、ー、と、書かれたファイルがいくつかあります。で、そのメタデータの構造を示したのがこの図です。で, すでえー、まずここに study っていうところがあって、ここにプロジェクトの詳細が書かれます。まあ、例えば、えっ、ー、と、1000人分のゲノムを決めるぞプロジェクト。 が一つ立ち上がったとすると、その千人ゲノムプロ、決めますプロジェクトのプロジェクト情報がここにかかります。まあ、どんなプロジェクトでこういう目的でこういうことをしまして、もし仮に論文が出たらば文献情報もここに戻もときます。で、そこにぶら下がる形でエクスペリメントっていうデータがあります。で、これは千人分ゲノムを読むんだったら、えっ、ー、と、少なくとも千回実験するので、えー どんなシーケンサーを使いましたとか、どんなライブラリーを使ってサンプル調整をしましたとか、そういうところが書かれるところです。なので、1個のプロジェクトに対して、例えば1000人ゲノム読みますだったら1000回実験しているので、このエクスプリメントが1000個出ます。で、この1つの実験に対して、どんな生態サンプルを使ったかっていうのがここに書かれまして、 まあ、この場合、1000人ゲノム読みますだったら、えー、それは人で、まあ、例えば年齢とか、えー、性別とか、まあ、そういうものがもし、えー、とか書かれるのであれば、このサンプルっていうところに書かれるようになっています。で、まあ、重要なのはこの3つで、あとはこの欄っていうところと、まあ、えー、と解析もしてればアナリシスとか、あと、えー、登録全体に関するそのサブミッションっていうのが、 書かれるのですけれども、えーまあ、このスタディ・エクスペリメントサンプルっていう3つが、えー、と重要な情報になっています。というところでちょっと戻りますと、えー、NCBI と EBI と DDBJ っていうのがありまして、 まず、えっ、ー、と、つい僕らは NCBI を検索しがちなんですけれども、NCBI は NGS のデータの検索には向いていません。な、え、ん、ー、でかっていうと、おまあ、例えば ID が分かってればいいんですけれども、えー、まあ、例えばガンとか、えぇ、ー、スニップ解析とか、そういうキーワードで検索をすると、さっき言った study の部分と experiment とサンプルの その情報が入り乱れて出てくるので、えー、これはプロジェクトについて書かれてるんだなとか、これは各実験について書かれてるんだなとか、これはサンプルの情報だなっていうのを、こう、ユーザーの方で読み解かないと、見るべきデータっていうのは終始は選択できないので、まずこの、このコードを頭に入れないといけないっていうような、えっ、ー、と、 難点があります。えっ、ー、と、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、ここのところに DRP とか DRX とか DRS っていうふうに書かれています。これちょっと戻ると、いろいろ戻って申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、ここに例えば ERX005900 って書かれていますけれども、これは、えっ、ー、と、3桁目が X なので、これエクスペリメントの情報が今ここに表示されているわけですね。で、 えー、この頭は E っていうのと S っていうのと D っていうのがあるんですけど、S は NCBI の SRA で、E はヨーロッパの、えー、もので、えー、D はあ日本の DDBJ に登録されたもので、えーまあ、基本的にはこの3つ目、えー、P とか X とか S とか、まあ、あと R とか出てきますけど、 えっ、ー、と、その ID を見ると、これはエクスペリメントなのとか、これはスタディだなとか、えー、そういうものがわかるようになっています。ちょっと戻ると、えっ、ー、と、この NCBI はそういうエクスペリメントもスタディも、えー、サンプルもごちゃごちゃっと混じって出るので、あまり私はお勧めしてませんで。次に EBI なんですけれども、えー、これはある一つの、えっ、ー、と、スタディですね、にぶら下がる、う サンプルとかの、ごめんなさい、エクスペリメントとかがここに一覧になっているというような、えー、ものです。なので、えーと、これで1プロジェクトについてのデータが、まあ、一覧、えーと、表としてまとめられているというような、えー、感じになっています。えー、とそうするとですね、えーと、この場合だったら1、2、3、4つぐらい、まあ、実験が見えるわけですけど、えー、ここにも、まあ、例えば レミナのゲノムアナライザーを使ったなとか、これは人のサンプルだなとかいうのが一覧になっていて、あと、今、これはちょっと、えー、もう PDF にしてしまっているので、えー、動かせないですけれども、ここのタブのナビゲーションとかを変えることによって、実験の情報を読めたりとか、えー、ダウンロードするファイルを、まあ、ここの表から選んだりとか、えー、というところが、簡便に選べるようになっています。 えー、この表自体は非常にヨーロッパ の,、e、この EBI のものはいいんですけれども、えー、難点はですね、この表にたどり着くまでの検索がわかりづらいっていうところで、えー、何かキーワード窓があるのでそこに入れるんだけど、うまいこと出てこないとか、あとその、シーケンスを、えっ、ー、と、普通の なんて言うんですかね。クローニングした遺伝子を調べたい場合も、NGS のデータを調べたい場合も、まあ、その他いろいろなあ検索が全部一つ の, あの検索窓になっていて、えー、どこをポチッとして、どこにキーワードを入れて検索をかけると、えー、この表が得られるのかっていうのが、えー、ちょっとわかりにくくて、 えー、私がここで、まあ、この場合は、今回、すみません、PDF なんですけど、えー、お話しするだけでだいぶ時間を食ってしまうので、えー、今日はその話はできなくて、で、えっ、ー、と、これ、サービス自体は ENA って言います。ヨーロピアンヌクレオタイドアーカイブの略で ENA っていうふうに言います。で、えー、私たちの方で、えー、統合テレビっていう様々な データベースとか、えー、とツールの使い方のームービーをー公開しています。で、その中にこの ENA で、えー、こういう NGS のデータを検索するっていう番組があるので、それを見ながらやると、まあ、私が説明するよりもちゃんとその画面も動いて、えー、成功したパターンで、えー、出てくるので、それをまあ参照してもらうのがいいかと思います。もう一個 DDBJ の方で、 えー、これはあの検索結果 の, あの画面が出てますけれども、まあ、ここにその実際のタイトルがあって、えーまあ、どんな中身かというのはここにも書かれているような格好になっています。でダウンロードしたいときは、ここにエクスペリメント、まあ、実験の情報があって、でここにファスト Q っていうのがあるので、普通はこのファスト Q をダウンロードして解析しますので、えーまあ、これをポチッとすれば、まあ、実際のダウンロードが始まるわけですけれども、 えー、とここに、まあなんかいくつかエクスペリメントがあって、これの中身っていうのがちょっと一見したところでは分からないっていうところが、えー、難点でございまして、ちょっと今その辺を改良しようかなっていうふうには、えー、しているところです。えー、となので、えー、この3つをどう組み合わせて検索するかっていうところになってくるんですけど、 えっ、ー、と、まず、キーワードを入れて検索するところは、この DDBJ を使うのが非常に便利です。えっ、ー、と、DDBJ のサイト、この d l d r Search っていうところで、Google 検索していた だ, いただくと、DDBJ のこのサーチのところに生きるはずなので、えーまあ、そこにページが出まして、そこにキャンサーとか、まあ、キーワードを入れていただくと、えー、生物種で絞り込むとか、 あとは、スタディだけにするっていう絞り込みが画面として出てくるので、えー、まあスタディで、あとは目的の生物で絞り込ん で, で、あとはもうリストから選ぶだけなので、まあ、そこからこう、こういうのを開くっていうことができますで。ここの中身のこの ERX の情報、このエクスペイリメントどういうのがあるのかっていうところは、えー、とこういうだとちょっと一見わかりづらいので、 えっ、ー、と、この場合だったら、この ERP000257 っていう番号を覚えていただいて、で、こっちのヨーロッパの方で、えー、それを書けると、こういう表が出てくるので、で、この各エクスペリメントの詳細を見ていただいて、で、そうすると、この ERX、例えば005900についてちょっとダウンロードしたいなとなったらば、またちょっと DDBG に戻ってもらって、で、 ここの対応するところのファースト Q ファイルをポチッとすると、えっ、ー、と DDBJ は日本の三島にあるので、えっ、ー、とファイルのダウンロードも<笑> DDBJ が一番早いですから<笑> DDBJ の方でダウンロードするっていうふうに、えー、してもらうと、だいぶ、えー、楽に、えー、データの、まあ、検索とかダウンロードが、えー、できるようになっています。でまあ、今くどくど述べたのですが、えっ、ー、と 僕らの DBCLS の方も、そのあたりはちょっと、有料していて、で、自分たちでも、まあ、検索エンジンを作って、今、この DDBJ の、この検索サイトを置き換えようとしているのですけれども、今、こういう DBCLS SRA として、も、え、う、ーまあ、置き換えようとしているサイトを作っていて、で、えー、それだと、まあ、このキーワードで、えー 投げられて、でそうするとお、まあ、この場合でいうスタディだけ、えー、検索できるようになって、で、まあ、今これちょっと押せないんですけど、advanced で、例えばイルミナだけ、イルミナのおーシーケンサーだけとか、えー、どんな生物種だけとか、そういう絞り込みもできるようになって、ダウンロードもまあ日本にあるので、えー、まあ、実体は d d b j に取りに行くだけなんですけど、えー、簡便に取りに行けるように、 例えば詳細だとこんな感じですね。えー、プロジェクトの情報とかがこう一覧になっていて、えー、ダウンロードしやすいようなサイトも今構築をしている最中になっています。大体この辺が外略なんですけど、 概略っていうのは、概略版と書いてあるから、まあ概略なんですけど、えー、自体はさらに今、複、え、雑、ー、になっていまして、これがデータ構造詳細版なんですけど、今、ここの SRA っていうところのお話をしました。で、今、現状どうなってるかというと、えー、例えば遺伝子発現解析のデータ、 について述べると、えっ、ー、と、NGS をやった場合は、この NGS のデータベースである SRA っていうところに入るわけですね。でも、遺伝子発現のデータっていうのは昔からマイクロアレイっていうのをやられていて、遺伝子発現っていう観点で言うと、まあ、アメリカだと NCBI に GEO、GE Expression Universe っていうデータがあって、遺伝子発現の観点から言うと、こっちの GEO にもまあデータがあっても、まあ、るべきで実際にデータが入っています。 そうすると、えー、NGS で取った遺伝子発現のデータっていうのは SRA と GEO と両方入ることになるので、えー、結局このプロジェクトの情報っていうのは、この SRA と GEO と共通になるから、えー、この、じゃあ外出ししましょうということで、この今、スタディの部分は外出しされて、BioProject っていうところの別のデータベースに 収められています。同様に、使ったこのサンプルの方ですね。えーまあ、例えば、えー、人のどのサンっとどこの臓器についてシーケ ン, サシーケンスかけましたみたいなのサンプル情報も、バイオサンプルとして外出しされて、この SRA と GEO と、まあ、ゲノム読んだ場合は、こっちに g e n b ー c とか DDUJ があるわけですけど、 えー、とそういうのも 共, 共通化されて、外出しされて、えー、このバイオプロジェクトとバイオサンプルっていう別のデータベースが、えー、できています。えー、でもまあ NGS だけ検索する分には、まあ、見かけ、このバイオプロジェクトがこのスタディに対応していて、このバイオサンプルの部分がこのサンプルに対応しているので、まあ、見かけ上、このさっきの時の概略の図を検索して するのと一緒なんですけれども、今この DRP とか SRP の部分が、ちょっとよく見ると、ここに PRJEB2202 って書いてますけど、この ID はバイオプロジェクトの ID。ここですね。バイオプロジェクトの ID になってます。で、この s ム m e a 7 3 3うんぬんって書い て,、ま、書いてありますけど、これはサンプルの、バイオサンプルの ID になってます。 こっちには、えっと、このバイオサンプルのエイリアスとして、えー、ERS というさっきの、えっ、ー、と、概略版の方の ID タイトも書いてますけど、なんでここ ID が違うんだろうっていうのは、そう、今の、えっ、ー、と、ところから、えぇ、ー、しています。まあ、そのあたりも含めてですね、あの、私たちの方では、今ここに SRA だけでなくて、バイオサンプル、あ、バイオプロジェクト、バイオサンプルもありますけど、 えっ、ー、と、バイオプロジェクトとかバイオサンプルも、えー、と検索、えー、できるような検索エンジンを作ろうとしているところです。はい。で、実際の検索するときなんですけれども、えー、先ほども、とかまあ、最初の方で言ったんですけど、NGS っていうのは えっ、ー、と、まあ、機械の名前なので、いろんな目的で使われるんですね。なので、キーワードだけで絞り込んでも、えー、ちょっとノイズが混じることが、ま、多々。まあ、例えば、スニップ解析をしたいのに、こう、メダゲノムとかのデータが混じってても困るなあということがあるわけですよ。なので、えっ、ー、と、実際にはゲノム解析とか、まあ、発言解析とか、エピゲノムとかメタゲノムとかあるので、こういう目的別に、 絞り込むっていうことが必要な場合もあります。えっ、ー、と、必要な場合もありますっていうのは、えー、一つのカテゴリーに収まらないときがあって、そういうときは逆に目的で絞らない方がいい場合もあります。まあ、例えばチップセックとかの場合は発言解析に入ったりとか、えっ、ー、と、エピゲの方かなとかにも入っている場合もあるので、えー、そういう場合は目的で絞らない方がいい場合もあります。であとは、 えっ、ー、と、対象生物種ですね。えっ、ー、と、人とかマウスとかを調べたいのに微生物で出られても困るよっていう場合は、こういう人とかの、えー、と生物種とかで、えー、絞り込むっていうことも、まあ、必要になってきます、えー。あとはそのさっきの構造ですね。構造で絞り込んで、まあ、こういうのをいろいろ駆使して、デ、えー、ーターベースの検索をしていきます。まあ、ちょっとこの辺は難しいんですけど、 ノリで言うとですね、まあなんかワインが飲みたいですっていう時に、どれにするって店の人に聞かれたって、なんかこう、どうしようかなって思うわけですけど、まあ例えば、えっ、ー、と赤ワインがいいなとか、国産がいいとか、フランスのがいいとか、カリフォルニアがいいとか、あとはそのブドウの品種とかこう、作られた都市とかですね。で、まあ実際は絞り込んだりするわけですよ。こういうなんかメタデータによる、 こういう、なんていうんですかね、ワインそのものを見つけられた付属する情報でもって、まあ、えー、絞り込みをするので、まあ、こういうのをいろいろ駆使して、えーまあ検索とかしてもらえると、目的のものに早くたどり着けるのかなというふうに思っています。で、えー、この今 NGS の, あの登録とかの現状なんですけど、えー これちょっと古いやつかな。えっ、ー、と、これ2019年のもう1年ぐらい経っちゃいましたけど、これがまあトータルのラインですね。で、えっ、ー、と、今ここにホールゲノムとかトランスクリプトムとかメタゲノムとかあります。これ大体、あの、多い順に並んでます。大体多い順に並んでますっていうのは、この紫のこのアザーっていうのが伸びてきて、2018年ぐらいに抜かして、今アザーが多いんですけど、えー 本当はこのアザーの中にサブカテゴリーがあって、その辺も見ないといけないのですが、だいたい今、ホールゲノム、トランスクリプトム、メタゲノムっていうような点、えー、数でうと、こういう感じの登録になっています。で、えっ、ー、と、シーケンサーの機械で言うと、えっ、ー、と、これが紫のやつが、えっ、ー、と、なんだかあ、こっちか。えっ、ー、と、 前はですね、このイルミナのハイセック2500とか、この2000っていうのが多かったんですけど、えー、と実際には出るかなイルミナのハイセックのこれか。この2000っていうのが多かったんですけど、最近このマイセックがドーンと増えてきて、マイセックが、のデータが一番多くなっています。 でまあ、あのイルミナの方でも新しいシーケンサーですか、そのノバセックとか、えーハイス、ハイセック10というのかな、まあ、出てきてるんですけど、えーと、シーケンサーが出てから実際に実験がされてで、登録がされるまでちょっとタイムラグがあるので、まだこの辺りは立ち上がったばっかりになっています。で、えー、いろんな観点からですね、この NGS の えー、とデータを検索したいっていうご要望があって、で、えー、と今、繰り直しの最中なのですけれども、この論文から NGS のデータを検索するっていうのを、えー、一応、研究段階ではやってもらいます。えー、どういうことかっていう と,、えー、と、この右側ですね、この右側が NGS のデータで、このデータを使った論文っていうのがこういうふうに、 まあ、出ているわけです、ね、この SRA205374 っていうデータで、ヒ、え、ューマンマチュアエリスロサイトっていうのかな、えー、の、まあ、データを使って、この BMC ゲノミクスにこういう論文が、えー、出てますと。逆にその論文に注目して、えー、とその論文をの情報から、えー、と実際のデータをお取得するっていうのこともできるように、えー、しようと、えー、しています。 で、あと、ちょっと飛ばしますけれども、えっ、ー、と、これを応用して、えっ、ー、と、疾患からの検索っていうのも、これまたちょっと研究段階でまだ、えっ、ー、と、正式なところに載っけられてないんですけれども、えー、こういう文献情報に、えっ、ー、と、メッシュっていうキーワードがあるので、えー、そのキーワードの中で病気のだけを抜いてきて、それで、 まとめ上げたっていうのはこういうもので、これちょっと昔作ったやつのキャプチャーなんですけど、まあ、例えば乳がん、ブラスト、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、ブストネオプラズムとか、えー、あ、これは白血病だからとかえっ、ー、と、これをまた、例えば白血、えっ、ー、と、急性骨髄白血病の NGS データがどんなかっていうのが、えっ、ー、と、載ってますけど、えっ、ー、と、こういう文献に、えー、急性骨髄白血病のまあデータ、 として、キーワードがくっついていて、で、実際のデータはこれですよっていうようなことが、えー、まあ、表として作るっていうことも、今、研究段階ですけどやっていて、まあこれも、あの、ちょっとご要望がありそうなので、えー、きちんと仕上げて、えー、まあ、皆さんにお見せできる形にはしたいなというふうに思っています。で、あと、えっ、ー、と、これは、あの、 どっちかというと医学系ですけど、今度逆に農学系とかだと、自分の注目している生物がですね、それ自体は、登録がない、結構マイナーな生物なのないっていう場合もあったりします。で、あと、今ここでお見せしているのは稲の例なんですけど、今度逆に、ちょっと今変なこと言いますけど、 データベースを稲って検索すると、稲だけしか返ってこないんですよ。まあ当たり前なんですけど。でも、えっ、ー、と、オリザ・サティバって検索しても、えっ、ー、と、実はインディカとジャポニカと、えー、あるので、そのインディカとジャポニカでも登録があるっていうのを知らないとうっかりその辺を取りこぼす可能性があるわけですね。えー、なので、えー、そういう、いわゆるタキソノミの構造も見て、えー、下も見るっていうんですか、えっ、ー、と、 イ, ネだけじゃなくてインディカとかジャポニカとか掛け合わせも見るっていうような、えー、検索も、えー、とこれは近日、えー、正式公開予定で、えー、検索できるような、えー、仕組みもお今作っているところです。で今度逆に、えー、とさっき言ったようにマイナーな生物だと、えーまあ、この場合はイネだといいんですけど、えーとまあ、例えばアフリカイネみたいなオリザ族の別のお 種についてのものも検索したいよというときは、まあ、例えばオリザ族にタキソノのコード1個上がるみたいなことも、えー、やろうとしていて、まあ、このあたりは、えー、と実際に近日公開予定になっています。ちょっと戻りまして、えっ、ー、と皆さんにちょっと言いたいことがあって、NGS のデータを使って論文を出したらですね、えー こういうふうに、あのこの場合は人の、えー、と他人が登録したデータを再解析したとかいう場合もについてですけど、えー、このデータを使いましたよっていうふうにあの書いてもらえると、ちゃんとその他の研究者のデータでもこうやって書いてもらえると、あのそのデータに対して、えー、リスペクトがなされるので、まあ、なんか登録した人も、あなんか自分のデータ使われたなって言って、まあ、ある意味。 こう喜びになるわけですね。えー、なので、えー、そのあたりはぜひ心がけてもらえたらなというふうに、えー、思っています。えー、と、それで、ちょっとこの辺を飛ばしまして、先に。 登録の話を、えっ、ー、と、ちょっと先にしときますけれども、えっ、ー、と、最初の方で言ったように NCBI でも EBI でも DDBJ でも登録っていうのを受け付けています。で、えー DIA えー、DDBJ の場合は日本にセンターがあるので、えー、日本語でマ ニ, マニュアルがあるので、えー、DDBJ に登録するのが楽です。 で実際にやることは、さっきお見せしたこの表、この、この表というか、こういう、えっ、ー、と、実験情報を埋める、メタデータのこの構造ですね。この辺を、えっ、ー、と、頭になんとなく置いた上で、えー、実験情報を埋めていきます。実際に、まあ、埋めるときはこんな感じで、えっ、ー、と、これはサンプルの情報ですけど、えっ、ー、と、まあ、ある名前を書いて、 どんな生物種ですかとか、それの立ち止まりアイディアは何ですかとか、えー、と、あとは、この場合は、えー、と NBRP って言ってバイオリソースプロジェクト、えー、と 九, 九州大学で、えぇ、ー、経済されている解雇を使っているので、まあ、旧大からもらいましたよとか、えー、とそういうことを、まあ、実際に書いていきます。であとは、このサイトの方で、えっ、ー、と、 RNSEC のデータですよとか、どんなシーケンサーを使いましたよとか、そういうのを書くようなスロットになっています。で、ここにありますけど、サブミッションとかバイオプロジェクトとかバイオサンプルとか、この表に従って、まあ、埋, めるべき埋めるべきものを埋めてもらって、えー、登録をするという感じになります。 特にその大量に登録する場合は、なんか DDBJ だと、あの、なかなか仕組みが難しくて NCBI が便利だよっていう人もいます。えー、それはまあある意味真実なんですけど、え、なんか困った時はですね、DDBJ の方に問い合わせをしてもらえると、え、そちらの方で、じゃあこうしてくださいっていうふうに指示が来るので、まあそのあたりも日本語でお願いできるので、まあ、 なんか困った時には DDBJ に、えー、登録、えっ、ー、と、聞いてみるっていうようなところがいいかと思いますで。実際にその、こうやって検索をするところを今述べたわけですけれども、それをどう使うのかっていうのがちょっと今戻りまして、この辺のデータ解析のところに、えー、行きますで。今日はその、いわゆる呪文のところまで行きつけないのですけど、流れとしては、 こんな感じになっていて、もういきなりこっちをしちゃおうかな。今話をしたのは、このデータベースの検索のところをお話をしました。で、まあ、実際にデータをダウンロードして、なんかいろいろ解析をしたり、えー、することもありますし、えー、もしくは、えーまあ、例えば自分は胃がんのデータを持ってるんだけど、えー、別の大腸がんのデータはちょっと、まあ、自分では実験する費用がないなというときに公共のデータベースからダウンロードしてきて、 えー、解析をして比較をするっていうことも、まあ、できるわけですね。うん、でフローとしてはまあこんな感じになっていて、でここにま目的がいくつかありますけど、まあ、このあたりの、えー、と最初に使えるデータかどうかっていうところとか、足切りをするところがこのクオリティチェックで、でこの今茶色く書かれている、これは実際のツールの名前ですけど、ファスト QC というところで足切りをしたりとかして、で えー、最初の方で言いましたけど、NGS のデータの解析は、ジグソーパズルなので、えー、下絵なしで、えー、デノブアッセンブルをするか、えー、実際の見本の下絵があって、それを見ながらあ、このピースはこの辺だなっていうふうに、えー、置いていくマッピングをするかっていう、まあ、大体2パターンがあるんですけど、うん、そういうことをやって、 ゲノムの場合は、こういうバラバラなやつを1本に仕上げていくと。で発言量解析だったら、ゲノムに対してマッピングするので、この辺の高さがどのくらいかっていうのが、えー、見ます。で、スニップ解析の場合は、やっぱりスニ、えー、とマッピングをして、<笑>で、えー、貼り付けた後で、えー、あるポジションで、えー、スニップのあたりがどうなってるのかっていうようなものを、まあ、解析をしたりするわけですね。 で、えっ、ー、と、この今、くどくど述べた、このダウンロードするとどうなるかっていうと、こういうファストキーフォーマットっていうデータがダウンロードされてきます。で、これは4行1組になっています。え、で、1行目がこれタイトルですね。なんかちょっと、これ謎の呪文になってますけど、別に、あの、ここはまぁ DRR001107 っていうのはこれ ID ですけど、ここはまぁ、え、自分で なんかタイトルをつけることもできますで。2行目。これ見ていただくと、えっ、ー、と、A とか T とか C とか G しか出てこないので、まあ、たまにこうやって N がありますけど、これは実際に読み取られた延期配列になっています。で3行目はまあ忘れてください。使いません。4行目なんですけど、えー、4行目は、まあこれもなんか謎の記号が書かれています。で、えー、これはですね、この 長さが2番目の延期配列と同じ長さになっています。まあ、例えば、えっ、ー、と、今、レングス77って書いてあるから、この2行目は ATGC が77個並んでいます。そうすると、この4行目も77個並んでいます。で、えっ、ー、と、この場合だったら G とか C とかありますけど、それがこの4行目と対応していて、4行目はクオリティを表しています。まあ、例えば、この G っていう延期は、えー、記号で言うと C。まあ、これがちょっと暗号化されてると思ってことで。えっ、ー、と、 C ととととかかかアットマークとか B とかいうところで、えー、とクオリティがまあ書かれていますでここは基本的には機械的に処理するので、まあ別に、あのー、読み取れなくてもいいんですけど、えー、このアルファベットや数字の場合は割といいクオリティだと思ってください。でこ う, いうなんか記号が出てくるとちょっと怪しいなと思ってください。でその辺をきちんと可視化したいときはですね、ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけど、えーと ファスト Q に、絵文字、えっ、ー、と、絵文字はアルファベットで書いてもいいんですけど、えもじ、えっ、ー、と、EMOJI って書くと、この辺のクオリティを、あの、ニコニコしたやつとか、えー、なんか悪魔のマークとかに直す、えっ、ー、と、人で見るときに、えー、割とわかりやすくするようなツールもあるので、それで見ると、えー、便利かと思います。で、実際に、えっ、ー、と、 なんか処理するときはこういう FastQC とかですね、トリムガルワーとか、ISAT2 とか、なんかこういうものを使って、えー、解析をするわけですけど、えー、そのあたりはちょっと今日は、えー、お話しできなくて、えー、参考文献に譲りたいと思います。えー、NGS はいろいろ目的がありますって言いました。で、えっ、ー、と、 sra と geo と両方にデータが入っている場合もあるっていうふうに言いました。なので、えそのあたりを、えー、一度に、えー、と検索できる専用の検索エンジンっていうのが作られていて、それがこの青いっていうものです。これは、まあ、マイクロアレイなども含めて、えーと、NGS とかのデータも、えー、と遺伝子発現っていう観点で、えー、全体を検索できるような検索エンジンになっています。同様にチップセックの場合は、 えっ、ー、と、チップアトラスっていうものが作られていて、えー、これを使うと、どの転写因子がどのあたりにあってとか、えっ、ー、と、チップチップセックのデータをすでに可視化した状態に、えっ、ー と, えー、と、したデータとして収められているので、えー、自分で IGV っていう、えっ、ー、と、こんな感じですね。IGV っていうソフトで、えー、結果を見るっていうこともできます。で、あと、メタゲームの場合、 マイクローブ DB.jp というサイトがあって、えー、メタゲラムのデータを、これもまたいろいろ独自にアレンジして可視化したような検索エンジンがあできていますので、えー、このようなデータを使いたいときは、こういう専用のおものが便利な場合もあります。はいでえー、と最後に参考リソースとして、いろいろ載っけておきました。で えっ、ー、と、昔から喋っているので、ちょっと、例えばこれだと2014年のあの本ですけど、えー、新しいに、実験もやる人向けの新しい本が出ていたりします。えっ、ー、と、ただ、えー、みんながよく使うモデル生物だったらこっちがいいとか、えっ、ー、と、あとは非モデルだったらこっちがいいとか、まあいろいろあるので、ちょっと中身見ないといけないです。で解析の場合は、こういうドライ解析標本っていうのがありまして、えー、これもまた5年前で、 えー、去年新しいのが出ました。で、えー、っと、これのすごいところは、えー、っと、普通なんか著者が書くとできるのは当たり前なんですけど、著者の身近にいるできなさそうな人にお前もやってみろって言って、その人ができるまでやらせるっていう再現レポートがついているところなので、えー、私はできませんでしたって言わせないっていうような本になっています。であとは、えー、っと、専門的な データの解析だと r n s e c とか、えー、とバリアントデータの解析のほうもありますで。もうちょっと、えー、ベースとなるうコマンドの使い方とか、まあ、いわゆる呪文ですね、のところはこういう生命科学データ解析みたいなものも、えー、ありますし、あとこれまたちょっと悪いんですけど、えー、平成28年度とかの、まあ、例えば NDS ハンズオン講習会っていうのを、えー、今日 の, あの NBDC もそうですけど、 90人ぐらい集めて、えー、1週間缶詰にして、えー、実際に解析するっていうようなところも、あのやはり録画してあって、資料とかも見られますので、えー、こういうところも参考にして、えー、解析などしていただければと思います、えー。ということで、えー、最後、書き足になりましたが、えー、NGS のお話をいたしました。どうもありがとうございました。